こっち隠れちゃうぽんちゃんぽんちゃんどこ遊び行っちゃったのぽんちゃんここだよぽんちゃんぽんちゃんおいでぽんちゃんぽんちゃ ん, ちゃんじゃあジャン君を呼び出してみましょう ゃんんおいではいはいはい。 パンちゃんも来ました。はい。はい。おはよう。スタートです。あ、ピントが合わない。ポンちゃん、ピント外し名人だね。 額、えー、がなくて知らなかったんですけれども「十三夜」っていうのがあって今日は9日だから「十四夜」明日が「十五夜」「十三夜」え「えっ十三夜に月が綺麗だよ」どういうこと<笑>まだいまだによく分かっていません。ととか14は日にちのことのこようなんですけど 十五夜が立派なんじゃないんだねーって。ええー、なんか知らんけど、十三夜があって言うから。これ買いました。<笑>そこにもなんか書いてあったけど、忘れちゃった。十三夜は。豆なんとか。なんとかな、なんかね、うん。書いてあった。<笑>わかりました。じゃあ、あ、ね、とにかく月見、でございます。 なんか昨日もそんなに天気良くないし、月見えたかどうかちょっとわかんないね。明日もどうだかわ か,、ね、か, かんないね。ということで、お団子だけ写しときます。 さあ、いよいよ寝る時間です。二人とも仲良しだね。じゃあ、おやすみなさい。